皆さんこんにちは星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之でございますどうもどうもこのチャンネルを見ている方は星空撮影とかタイムラプス撮影に興味のある方だと思いますでね最近とある広告をよく目にしませんかベンロっていうメーカーのポラリスっていうですね電動雲台ですかね のの広告っていうのが私もね、こう、Facebook とか、えー、あとは YouTube の広告とかさ、それでよく出てくるんですよ。弁ロさんのポラリスっていうのは、今、その ク, クラウドファウンディングでキックスターターキャンペーンをこの間までやってたのかなで、えーと、結構画期的な機能が入ってて、えー、注目を浴びてたみたいなんですよ。その商品、実際どうなんですかっていう質問がですね、 結構私のところにたくさん来たんですねいやまあ嬉しいですよそうやって頼りにしていただけるのははい。だから皆さん、えー、返答させていただいたんですけども、えー、あまりにも質問が多かったので今日はねその弁論のポラリスについて私がどう思ってるのかっていうのを1個の動画にしちゃおうと思います 正直に言うとですね疑問に思うことの方が多くて私はそのキックスターターキャンペーンには参加してないんですねただそれ全部本当にできたら確かにそれはすげえよなっていう内容だったので様子を見てたっていう感じなんですよ今日はですねその弁路さんが開発しているポラリスが、まあ、どういう商品なのか、まあ、どんなすごい機能が 期待されているのかそれからあの視聴者さんからご質問いただいたですね自分がどう思うかまあ私なりにこれってこういうことなのかなっていう疑問点とそれからまあそうなったらいいんだっていう期待を込めてですね、えー、今日の動画皆さんにお届けしたいと思います。それでは行ってみましょう ではここからは、弁論 の, のポラリスのキックスターターキャンペーンのページをこう見ながら、ですねこう一個一個回答していこうと思います。あのー、その該当ページ、ですね概要欄に貼っておきますので、えー、皆さんもそのページを見ながら、き今日の動画を見ていただけると分かりやすいんじゃないかなと思います。この弁論さんのポラリススマートエレクトリックトライポッドヘッドって書いてすえます。えーとー まあ、二つのパンボー棒がついた運内にえ、モーターが2個組み込まれてますよ、ということなんですね。で、えっ、ー、と、タイムラプスローテーターの機能と、それから赤道儀の機能が入っている。その他、いろいろなんかパノラマが撮れたりとか、まあえー、ホーリーグレール露出平滑化の、えー、プログラムでインターバル撮影ができたりとか、まあそういう機能がいろいろ入っているみたいです。 タイムラプスローテーターっていうのはあの、今私使ってる機材の中で、ちょうどですね、iFootage の X2 Mini っていうタイムラプスローテーターでのそのタイムラプス撮影風景を撮った動画があるので、ここに出しておきますけども、まあ、こんな感じで、えー、写真を撮って、SMS っていうんですけど、SMS シュートムーブシュートっていうんですけど、 一枚取ったら動いて、一枚取ったら動いて、一枚取ったら動いてっていうことをやりながら、こう、横に振ったり、縦に振ったりっていうことができるのがタイムラプスローテーターっていうもので赤道儀は、えー、と星を追尾するやつですね。地球の時点に対して、えー、赤道儀を設置することで、地球の時点と同じ動きをしてくるので、長い露出時間、1分とか2分とか3分とかかけても、 えー、星が点ででりますすよっていうのの赤道着の機能です、まあ、この2つがメインの機能みたいなんですけどもこの便停のポラリスのすごいところはですねこの雲台ポラリスの中に、えー、AI システムが組み込まれていると Linux 入っているみたいですね要はこのポラリスの中にもうパソコンが入っているような状態になっているってことですでそれで AI が解析することでいろいろなことができますよという商品のようですね そしてこのポラリスの制御はスマートフォンでメインの制御が行うことができると。うん。リナックスと組み合わせた64ビットのプロセッサーっていうふうに言ってますからね。へえーっていう感じですよね。多分この雲台の中にそういったシステムが入っているものっていうのはこの史上初でしょうね。間違いなく。まあ、ここからは私の疑問なんですけども、疑問というかまあ、こうなのかなって文章を読んでて、まあこのページを読んでて推測したことなんですけど、データのやり取りに関してが結構私は えー、不思議なところがあって、例えば、ピープルリムーバーっていう機能があるんですね。えっ、ー、と、これ、何枚か写真を撮って、えー、人が写っているやつを、不要なオブジェクトを削除して、1枚の綺麗な人が写ってない写真を作り上げることができますよっていうことなんですけども、あ, のあ、これはいいなって思いますけど、実際これをどうやるのかってイメージしたら、カメラとポラリスをつないで、 ポラリスをパソコンだとカメラが認識させる感じなんのかな。それで PC リモートで制御して、指示はスマートフォンから出すっていう状態だと思うんですけど、まずこの時点で、えっと、例えばこの People Remover ーーっていう機能を使ったときに、不要なオブジェクトがどれなのかっていう解析をしなきゃいけないですよね、ポラリスが。だから、 えー、とそのデータを例えば5枚写真を撮ったらその5枚をポラリスが読み込む必要があると思うんですよ。っていうことはそこでえ各カメラのローデータに対応していくのかなっていうふうに考えるんですけどだいたい同じようなコンセプトの、えー、タイムラプスの商品っていうのはソニーとキャノンだけ対応しますとかキャノンとニコンだけ対応しますとか要はその えー、大部分、シェアを大きく取ってるメーカーのやつだけ対応して、他はやりませんみたいなね。そういうのが多いんで、まあ、どっちなのかなと話し戻しますと、えー、5枚の写真をポラリスがローデータで読み込むでしょ、まあ、そのローデータ対応したとして。で、で解析しますよね。で、あ、こいつとこいつとこいつ多分人なんだろうなって削除して1枚にまとめます。で、そう、1枚にまとめたらこれって DNG ファイルになるじゃないですか。カメラの ネイティブなっていうか生のローデータで戻すって保存はできないと思うので、DNG データになると思うんですよね。普通に考えたら。で、パラリスの中に SD カードがさせるみたいなので、その SD の中に1枚の DNG ファイルが保存されるっていうことなのかなと思いますけど、なんかそのあたりのことはまあ触れられてなくてですね、それをまあどのタイミングでやってくれるのかなっていう話なんですよね。 撮影しながらやるのか撮影、撮影終わった後、指示を出したらやるのか、その処理にどのぐらい時間がかかるのかっていうのが、ちょっと知りたいですよね、うん。それからこのページのちょっと見づらいなと思うのが、写真、1枚の普通の写真のことを言ってるのか、タイムラプスのことを言ってるのか、天体写真、赤道儀のことを言ってるのかっていうのは結構ごっちゃになってるんですよ。で、それの代表格がこのスター・トラックってやつで、 えっ、ー、と、要は、この文章だけを見ると、ポラリスが星空をこう、追いかけてくれます。追尾してくれますよ。赤道儀と同じ機能を持ってますよっていうふうに見えるんですけど、作例動画がタイムラプスなんですよね。ローテーター、タイムラプスローテーターの機能で撮影したタイムラプスが作例になってるんですよ。んどっちなんだろうっていうのと。<笑>まあ、これ YouTube の動画で見たんですけど、 スマートフォンで例えばオリオン座みたいなのをね指示すると、ポラリスがオリオン座の方向に勝手に向いて、そこからは追尾してくれますよっていう話なんですけど、そうなると、このポラリスって二軸じゃないですか。二軸っていうのはこう、縦横にこう動くわけですよね。こういうふうにギザギザギザと動くわけですよ。あの、地球の時点って、北極星、極軸を中心に回転してるじゃないですか。だから実際、 この縦横の動きだけじゃ、えー、星空の追尾ってできなくて、えー、ロールこうやって回転する動きが加わってくるんですよ。って考えたら、あの、ペンタックスのアストロトレーサーってあるじゃないですか。あれと同じなのかなと思います。ペンタックスのアストロトレーサーも、えっ、ー、と、センサーが、手振れ補正のね、内蔵したセンサーがこう、星を追尾することによって、星が手に取れますよってやつなんですけど、やっぱり回転までは面倒を見てくれないので、 一枚のね、星空の写真を撮る人はいいですけども、それは、例えばそれを10枚同じ合成撮って、加算平均合成コンポジットしてね、一枚の写真として仕上げたいっていう用途には向かないっていうことになるんですよね。それでいいのかなっていう、えー、感じですかね。えー、私が注目しているホーリーグレールモード。ホーリーグレールっていうのは、昼間から夕暮れから星空。 朝焼け、昼間みたいな露出変化がもうめちゃめちゃ変わる時間帯のタイムラプス、滑らかなタイムラプス表現のことを指します。で、えっ、ー、と、それがポラリスからその信号を送るので、えー、露出平滑化、えー、勝手にその露出をオートで、オートホーリーグレールをやってくれますよっていうことなんですけども、ここはね、あのー、もうちょっと知りたいんですよね、やっぱり私も。基本は、その、えー、段階的に露出を下げていく、 え、マニュアル、もしくは、そのオートで露出を制御して、こういうポラリスみたいなやつを使って、露出制御をして、だんだんこう、露出を下げていく、もしくは上げていくっていうことをやって、で、どうしてもそれがね、こうギザギザして、明るくなって暗くなって、明るくなって暗くなって、暗くなって、明るくなって、明るくなって、くなって、明るくなって、みたいな。一回一回露出が変わるためにこうやって露出を変えますよって指示を送っていくので、滑らかにはならないんですよ。例えば、 感度800度感度640であったとしたら、その間って選べないじゃないですか。でも、その間の明るさって存在するはずですよね。ただ、800度640度しか選べないので、ここの明るさって、えー、その160、感度160分の明るさの差が絶対出るはずなんですけど、そこの間を埋めるために、その LR タイムラプスとか、パノラプスとか、タイムラプスレフリカ、ー TLDF とか、 そういうタイムラプス用のソフトウェアを使ってそのギザギザをこう滑らかにするっていう作業が必要というのがまあ普通のホーリーグレールですタイムラプス用のソフトウェアを使えば基本的にはどのカメラでもホーリーグレールできますよっていう話なんですけど、えー、まあこういう動画を作ってるじゃないですかニコンの場合はそれを全部カメラの中で調整してくれますんでタイムラプス用のソフトウェアを使わなくても取って出しの状態で動画にしちゃったらもう超滑らかなホーリーグレールになりますよっていう ことなんですよね、今のところ自分が知る限りは完全にこれが再現できるのはニコンしかいなくて、他のメーカーもね、ま、もうちょっとだなっていう感じなので、だんだん追随してくるような気はしてるんですけど、まあ、それは別の話として、いいとして、視聴者さんから、この、ポ、えー、ラリスの情報をですね、こう頻繁に情報をくれる方がいらっしゃって、その方からいただいた情報を見ると、ただ FAQ に回答があったんですけど、 まあその、ホーリーグレールのタイムラプスに対しては、まあ通常は、その露出を変えていくことを露出ランピングとか自動ランピングとか、まあそういう言い方を、ランピングっていう言い方をするんですけど、普通ホーリーグレールでは AR タイムラプス必要ですよね、でも、ポラリズ使えばいりませんよっていうことを書いてあるんですよ。ってなったら、ちょっとここで妄想が膨らむんですよね。まあ私の今までの経験ですよ。経験からすると、外部のタイムラプス機器から、 レリーズのトリガーを送った時にですね、カクンカクンカクンカクンっていう露出の変化になるんですよ。これが滑らかになるっていうのは、やっぱり私たちがマニュアルでこうやって調整するのと同じで、滑らかにはできないんですよね。でも、できますって言ってるじゃないですか。っていうことは、やっぱり、まあ、そこで AI システムなのかなと思うんですよね。データを、撮影したデータを AI が解析して、 滑らかに露出平準化しながら撮影するのか、もしくは撮影したデータをポラリスが一回取り込んで DNG ファイルにした状態で露出平滑化をかけてくれるのかっていうことだと思うんですよ。どっちなのか気になるんですけど、これね、できたらね、とてもすごいことですよ。初めてじゃないですかね。そのタイムラプスのソフトウェアを使わず、 カメラ内のインターバル撮影機能も使わず、えー、外部機器で露出平滑化をしたオートホーリーグレールができるっていうのは、えー、初だと思うので、もしこれ本当にできるんだったら、すげえな。私も一個欲しいなって思います。ただ、ちょっと半信半疑なんですよね。今の感じで。本当かなそれできんのかなっていう感じですよね。 でもそれをビフォアにやるのかアフターにやるのか撮影中にやるのかでまたやっぱりワークローが変わってくるじゃないですかで。そこに関わる時間も関わってくる、違ってくるでしょうその辺で、ね、なんかね、回答してほしいなと思いましたよね。でその他にもいろいろあるんですけど、あの赤道儀モードのところがね、結構やっぱり曖昧なんですよ。で、その、 赤道儀で追尾する、ますよっていうところで終わればいいんですけど、これアストロエディションってあるんですよね。下の方をずっと行くと、アストロ拡張キット、アストロエディションっていうのがあって、この写真がね、ちょっとおかしいなって思うんですね。で、これ何がおかしいかというとですね、さっきのその二軸で星空を追尾するっていう機能に、プラス、この拡張キットがつくんだったら、 えそれいるのかなって思うしこの写真見てそれでできるのかなって思うしあのぶっちゃけすいません使い方はちゃんと分かってなくてこの写真間違ってましたっていうふうに言われたらあやっぱりねって納得するぐらいなんか違和感のある写真なんですよねちょっと実際に似たようなのを組んでみます今少々お待ちくださいはいここにですね弁論のポラリスに見立てた三脚があります でこのアストロ拡張キットで出ている画像をちょっとこれで表現したいんですけどまずまあここで北極線の角度を調整しますよと北極線の角度を調整しますよとポラリスはここはこうまっすぐパーン棒がついてるみたいなのでこの三脚みたいにこう当たらないんですけど、まあ、そこはいいんですけどねでアストロ拡張キットっていうのはここに付くみたいですねで今このベルボンのプレジジョンレベラーってやつをちょっと アストトロ拡張キットと見立ててつけますでこのアストロ拡張キットがどうやらモーターが内蔵されてるみたいでこういうふうに動きますよ、まあ、この部分が星を追尾するよっていうことだと思うんですよでね写真がこの上にカメラが載ってるんですよねこういうふうにカメラも載ってるんですよ でこの北極星の方角、こっち、その北極星を合わせる、こっちに合わせたとすると、自動的にね、カメラ、南向けられないんですよ、これね。こういうふうにしか動かないから、カメラ、南向かないんですよ。おかしいんですよね。で、まあ、ここが回転軸になるわけですから、普通だとこうですよね。 普通だとこうですよねでこっちが北極星ですよとで北極星の極軸に合わせてこう回転しますよとでカメラがこのままだと自由な方向に向けられないのでもし本当に使うんだったらこの先にこうやって自由雲台つけてねこうやってカメラをつけるとまあもうこれ普通のポラリエとかの赤道儀と同じですよここが回転して カメラは同じ方、どこに向けてもいいよと。いう感じなんですけど、あの、ちょっとここのページに載ってる画像がね、間違ってるのか お, おかしいんですよね。それできなくねって話なんですよね。すごく新しい技術革新があって、できるっていうのなら、それはすごく嬉しいことなんですけど、ちょっとね、今のところ情報が足りない。 っていう感じです。はい。というわけで、弁論のポラリスの疑問点は以上になります。実際これが全部解決できて、本当に全て実現できるんだったら、いや、それはすごいですよ。技術革新で。商品届くのが多分だいぶ先だと思うんですよ。半年後とかなると思うんですけど、届いた人、私の疑問点に対してですね、実際どんな感じだったよっていうのをコメントくれると、めちゃくちゃ嬉しいです。はい。私も気になる。 あの、最後にですね、この商品について私に質問くれた皆さん、あの、ありがとうございました。あの、とても嬉しかったです。まあ、そういうところに頼りにされるのはやっぱね、あの、YouTuber としてというか、えー、情報発信するものとしてはすごく嬉しいので、まあ、それで頼ってくれるのが大変光栄です。本当にどうもありがとうございます。えー、それではまた次の動画でお会いしましょうか。はい。それではさよならバイバイしたっけねどうも